のはです地域に根ざしたチームとして地域の活性化青少年の健全育成感動の共有をモットーに活動しております今年は3年ぶりの開催ですが全ての皆様に感謝をし第31回のお祭りを盛り上げていきたいです それでは踊っていただきましょう、新ことに天武龍神の皆さんです、どうぞイああお 心。<sighs> どうもありがとうございます。